えっ、ー、と天空シナトヤさんというチームがあるんですが、こちらの方の踊りでシナトヤ成長という演舞をさせていただきます。す そ, ねうんうん、そ, それでは参ります。シナトヤ成長構え。